こんににちは、は大学の小山です。す。今回は洪水ハザードマップをを使ってて避難計画を考える手法について解説しますハザードマップを使って避難計画を考えてみるとき自分一人で考えるというのもあると思いますし地域内でみんなで一緒に考えるというのもあると思います地域内でみんなで考えることによって避難所の収容人数について検証したり 要支援者の避難支援について検討したり地域の避難計画について考えることができるようになると思いますまずは対象としたい地域の地図を作ってみましょう市町村から配布されているハザードマップは地域の中で考えるには広すぎるためインターネットで公開されている地図サービスを使うことで必要に応じた広さの地図を 印刷することができます例えば岐阜県では岐阜・山と川の危険箇所マップというインターネット上のハザードマップが公開されていますこのサービスを使うことでハザードマップの表示も合わせて行うことができるのですが市町村のハザードマップと都道府県のハザードマップでは情報が異なる場合もありますのでここでは白地図の印刷だけを行い浸水地域や 新水進の情報は市町村のハザードマップを使うことにしますこの岐阜県の地図のシステムの場合の使い方をちょっと説明をしますと広い地域の地図を印刷したい場合にはこのコピーコマンドを利用することで画像としてファイルを保存します次に画像をペイントソフトなどで開き分割印刷を行うことで A4 サイズの紙複数枚に分割して印刷することができるようになります分割印刷した紙を貼り合わせることで大きな白地図をつくることができます分割印刷の方法はソフトによって違いますので分割印刷お使いのソフト名などをキーワードにしてインターネットで検索するとやり方が見つかると思いますなお分割印刷のやり方については 都道府県のシステムによっても異なります例えば岐阜県のシステムでは画像で保存した後でソフトで開くというやり方でしたが京都府のマルチハザード情報提供システムのようにシステム上の印刷機能から分割印刷ができるようになっているものもあります詳しくはお住まいの都道府県の担当部局に聞いてみるといいでしょう また、都道府県で同様のサービスが提供されていない場合、または使いにくい場合、そういった場合には、国土交通省の重なるハザードマップというサービスを使うことで、白地図の印刷を行うことができます。こちらもハザードマップの表示が可能なのですが、市町村のハザードマップと情報が異なる場合もありますので、ここでは白地図の印刷だけを行い、 浸浸水水地域やのの情報は市町村のハザードマップを使う こ, とにしますこのシステムで広い地域の地図を印刷したい場合には右に並んでいるアイコンから道具箱のようなアイコンその他のメニューです、ね、をクリックして出てきたメニューから画面を保存を選び 出てくるファイル形式の中で自分が使いやすい形式を選んで保存をします保存したファイルを開いて分割印刷をすれば大きい地図を A4 サイズの紙に分割して印刷することが可能です分割印刷した紙を貼り合わせることで大きな地図を作ることができます分割印刷の方法は先ほど同様分割 印刷お使いのソフト名をキーワードにしてインターネットで検索するとやり方が見つかると思います A4 に印刷したものを貼り合わせると大きな白地図になりますこの写真が貼り合わせて大きな地図を作った例ですこうすることで自宅にあるようなプリンターでも大きな地図を作ることができますでは自分の地域のハザードマップを作ってみましょう 市町村のハザードマップの浸水地域を印刷した白地図に書き込みます浸水針の色はハザードマップに合わせるといいでしょう全部塗るのは大変なので車線で構いません次に利用できる避難場所を書き込みます避難場所の考え方ですが行政指定の避難場所が遠かったり人数が入りきれなかったり 利用しにくかったりする場合には地域のみんなで相談をして別の場所を検討するということもあり得ると思います例えば親戚宅や友人宅地域の集会所などもあり得ると思いますし近隣の企業に避難者受け入れの協力をお願いするというのもあり得るかもしれませんまた地域内全域が水没するような場合には 遠方の地域に受け入れてもらうなどの連携を行っているおくということも考えられるでしょうそれではいよいよ避難計画を考えていきましょうこちらの表は上から時間に時間が流れていきますそして一番下のところで浸水被害が発生してもおかしくない状況 というと、で、という時点を表しています。この表の行動欄に、浸水発生までの状況の流れ、タイムライン。を考慮した、避難行動計画を書き込んでいきましょう。避難計画の考え方の一例を説明します。先ほどの表、避難計画には、浸水地域にいて。 左に書いてあった説明のような状況ですねこのような状況になってしまった時に何ができるかを書き込んでいくというやり方になります考える時のポイントとしてはまず安全な避難場所を決めます自分の地域に避難できるところがなければ他地域でも親戚宅でも自分が行くことができる場所をどこか考えても ら, もらえれば構いません 次に決めた避難先に行くの行くまでの所要時間を考えます所要時間は準備時間と移動時間を足した時間になります避難先と避難の所要時間ここまで考えられればあなた自身が浸水時から遡っていつまでに避難しなければならないのかということを考えることができますこの時間が 避難開始のリミットの時間となります先ほどの表に避難開始のリミットの時間を書き込んでみてくださいリミット以前の避難表でいうと書き込んだリミットのところよりも上の段階ですね上の時間では安全な避難先への避難ということが可能です行動のところに どの時点でどんな準備をするのかを書き込んでくださいリミット以後の時間表でいうと書き込んだリミットより下の時間帯では安全な避難先への避難ができませんその場でできる安全確保例えば上の階への避難ということを考えて書き込んでみてください避難計画を作成したら 今度は避難計画の検証を行います避難計画の作成は避難タイミングの考え方など最初は少し難しいかもしれませんが最初に絶対的な正解が作れるものではないのでともかく作ってみましょう。よくわからない部分や自信がない部分は検証していくことで修正していけばいいのでまずは A やと決めてみましょう。 た計画に基づいて避難訓練や実際に雨が降った日に避難してみましょう。やってみて避難え準備時間は思った通りの時間でできたでしょうか。避難時間は思った通りの時間でできたでしょうか。避難手段は適切だったでしょうか。避難経路は適切だったでしょうか。避難先で過ごせるだけの準備はできているでしょうか。 家族全員無事に避難できそうでしょうかこれらのことを検証し計画を修正していってくださいもっと早くやるべきであれば、えーえー、避難の時間を前にとかですねでこれを繰り返すことで避難計画が現実に即したものとなっていきます要支援者の避難支援計画についても同様に検証することで 現実的な計画を作ることができるようになります今回は以上です今回は洪水ハザードマップを使って避難計画を考える手法について解説しました次回は土砂災害ハザードマップの見方について学びます